それは満月の夜に美しい女神が舞い降り願いを叶えてくれるというありふれたおとぎ話その女神は人の心に興味を持ったという私は葛城五葉と申しますよろしければお名前を教えていただけますか私は この神社を引き継ぐ者です名前 もっとうまくやれたんだろうけどまだ小学生だった俺たちには知恵も知識もなかった雨の降る学校の帰り道で女の子が滑り台の下でうずくまっていたのを見て声をかけたんだ何してるの大丈夫あっあー、えっと、ああーごめん驚かせちゃったな えっとあ俺、俺一やこんな雨の中で何してるのかとおこの子を見つけてどうしようこれが俺とみゆみの出会いだったいやどうしようって言われても捨てられたのかなわからないの 鳴き声が聞こえて探してみたらこの滑り台の下にいるのを見つけたの迷子なのかなもしかしたらお母さんが探してるかもああだとしたら下手にどっかに連れていくのもまずいかもだよなとは言ってもこの雨だしなうーんどうしよう。 よし少しだけ待っててもらってもいいえっと私<笑>私はみゆみ北條みゆみだよじゃあみゆみちゃん俺が戻ってくるまでそのまま雨が当たらないように見てあげててうん分かったあの時俺はそのまま近所のスーパーで段ボールとビニール袋をもらってきて 簡単な飴置きを作ったんだチ君すごいねありがとうこれで子猫ちゃん濡れなくて済むや俺がその日の授業で使った体操服を使って子猫の体を拭いてやりみゆみは給食の残りのパンを食べさせていた体操服お母さんに怒られないの まあ適当に忘れたとか何とか言ってごまかすよそれより明日の朝早くここへ来れるえもちろん大丈夫だよオッケー明日の朝になっても親猫が迎えに来ていなかったらまたどうするか考えよもちろん子猫もだけど次の朝にもう一度みゆみに会える口実があることがこの時の俺は嬉しかったとりあえず これも入れておいたらなんとかなるかな水筒の蓋に公園の水道で水を入れて子猫の横に置いた体操服のズボンの方を布団代わりに突っ込んで俺たちは帰ることにした次の朝幼なじみのクゼがついてくるっていうイレギュラーがあったものの無事公園に到着した ではは、なかっっったたたたののの猫だだ<笑><笑>どうしたんん…何があったのな あ, あれ美美ちゃんこれは。 セックした俺の横で癖がつぶやいていた子供の目にも一目見て助からないと分かるほどに子猫は傷だらけだったのだ多分カラスにでもやられたのだろう目は潰され後ろ足も膝から下がこっそりやられていた生きているのが ウフフッウフックゼ君後になってからみゆみが同い年でクゼのクラスメートだと知ったみゆみちゃんそのこれはもう病院でも助からないと思うそ<笑>んな<笑> <笑>昨日昨日私が連れて帰ってあげてよ<笑>ごめんなさい<笑>ごめんなさ い, なさいこの子猫ちゃん<笑>くそあの時のことは今でも忘れることができない悔やまれる失敗だった な, なあ一夜もしかしたらなんだけど一つだけ方法があるかももしかして川外神社かああ助けられるのわからないおまじないとかそんなレベルの話でしかないけどでもこのままじゃどっちみちえ<笑> じゃん<笑>うんやれるだけのことをしたいどうしたらいいの俺たちは段ボールを抱えて川外神社に向かったその境内にある千年杉と呼ばれる大きな御神木は人々の願いを叶えてくれるという言い伝えがあったのだ 神様子猫ちゃんを助けてください神様お願いします神様お願い。危ないミミちゃん、うんうん、大丈夫急に倒れるからどうしたのかと思ったよ ご, ごめんなさい 足も一体何が起きたんだえー、っとさっき神様が直してくれたの、うん、でもよくわからないんだけど怪我を治す代わりにこの子は私のことを覚えられなくなっちゃったんだってえいやちょええ神様 覚えられなくなったってどういうことどなたですかご神木のおやに勝手に入り込む人は